あったんだよハテながら。が<笑><笑>っちはずっと止まってんだ<笑>あっ隠れも見え見えたよ あ本体にじゃなくて周りにやんなきゃダメなんだ<音声>むずゃ気分なんかね<音声>なければ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 あ、初めて来ないあ、どれか間に合わなかったあいる、地下がマジかまず全体ああ 上もう酔うよ、うん、右側になんかいたよ、うん、やんちゃんあらあおほらかわいいおっ<笑>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 やんないのうん、まだきいた。<Kingston Haha> 難しいですね難しいでしょ来てるグマも無理だす。それは可愛いいのれたからいいじゃん全然びくともしない リンカめっっちゃだたなはてなはてななろかかいんん取らないのそそろそろで珍しいポケモンカー作りにないじゃん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 外から匂い、うん。タバコなのこれ。焚き火の匂いじゃない。火事大丈夫。なんか。ナ イ, イ外からでやった。新スボの進化系がね、ルンパッパっていうね、うん、水と草タイプなのね。うん